やれ子供、やれ悪いことをしたいね子供だからねや れ, やれカリブ海から北た男だよーみなさんジョアンキャンです今日は日本に初めて来て びっくりさせたことの話です観光客として1週間の間に日本で滞在した時の気づいたことですデスクリプションのところへその4つの点が書いていますので興味がある点に自由に飛ばしてくださいそれでは始めましょう第1位 どこでも販売機があることです日本人の皆様に多分それは普通なんですけどフランスだったら駅とかステージョンというところへ販売機があります僕の友達と初めて日本に来た時に 本当ににびっくりしたえこんなに販売機があるの特にその販売機は海外に飲み物の味はないやつがありますファンタグレープとかファンタメロンとかピーチソーダそういうことを初めて見ましただから何回も見たら買っちゃいました利益はあの一日中十分の水を飲まないという言い訳はもう言えませんフリエキは 僕にとって時々その販売機は景色に似合いますん例えば神社とかお寺に行ったらそういう伝統的で文化的なところに行ったらそういう販売機が行ったらまあ少し似合いますね。神社の中にあるわけではないんですけどその周りにあってもちょっとね第二。第トイレがどこでも あることですまたフランスと比べになっちゃうんですけどフランスだったら駅のところにお店の中にトイレがあるんですけど普通に歩いたらそんなに簡単にトイレを見つけませんそして見つけてももしかしてそういうトイレが有料ですということで50円とか100円とか150円までいけるんですけど日本ではそういうことはないんですそして有料じゃなくてどこでも見つけられますので本当に楽です だからフランスに住んだ時に今から家から出ますのでうーんまあその前にトイレに行きましょうけれども日本に住む場合だったら僕は安全に家から出ますもし一日の間にトイレに行きたかったら簡単に見つけることができるとわかっているので安心です家きは安心で家から去ることができます不利益はないでしょう第3子供の行動です 日本人は穏やかで優しい人だとよく言われているので日本に来てそれを気づきましたが子供は同じように振る舞うかな世界中の中でどこでも行ったら子供は子供ですねだから多分子供は悪いことをするかなである日友達と電車に乗って僕は窓側の席に座ってそしてずっと見てたで子供が言ったんですけどこの子供は急に走って でそしてママから離りましただから悪いさをすることじゃないか僕の頭の中でこう言いましたやれ子供やれ悪いことをしたいね子供だからねやれ実はこの子供はゴミをゴミ箱の中に入れようとしていましたがっかりだ。 今4時半でバイクをしているんですけど子供はいつも優しくて素直なわけではないと分かりましたね第4街と海の違いですそれは本当に本当にびっくりした何かというと街だったら普通に歩いたらみんなはあんまり声をかけないんですねそして人に迷惑を起こさないように生きていますね生活をしていますねだからみんなはいつも静かです そんなに他の人を見ていません。そしてルールを守っていますね。けれども、その逆に見たらみんなは本当にハイテンションです。y o h、hey. How are you? 写真の撮ろうどこから来たそういうことをよく言われました。ということで、なんかみんなは本当に社会的です。だから僕は海に行くときに海外にいる感じがします。僕は外国人だってもみんなは普通に声をかけています。そういうことを本当に好きです。特に僕は独学で日本語を勉強しました。で、カリブ海とかフランスでそんなに日本人はいっぱい会ってないので、 日本に行ったらそういう機会があるので本当にいっぱい日本語を話そうと思いましたが街で生活をして「こんにちはおはよう元気ですか?」そういうことを言ってもみんなは答えてもそういう距離があるみんなは身長だから距離を置いていますフランスだったら地下鉄とか公園とかそういうことで普通に人と話してもいいですということでみんなは声をかけられることが 慣れていまますでそんんなに距離を置きませんだからフランスと同じように日本に住んだらみんなと話すことができると思っちゃいましただからがっかりしましたけれども海に行ってその自然な交流ができたから本当にいい感じでしただから街の世界と海の世界は 本当に違う世界です。で、それは好きです。この4つ単の中でどれがみんなを一番びっくりしましたかコメントで教えてください。そして、もしこの動画を良ければ、ぜひぜひ、サブスクライブライブあっ、ピケット